ロックダウンではあるんですけれども、外出制限とかもかなり厳しいので、で私たちのパートナー団体もですねそこからほとんど身動きを取れなくって、うん、UAE とイスラエルとの国交正常化を、ま、統治している政党の人たちが、そのイスラエルに対して抗議、報復で電気を結構止められてしまって、本<笑>当の意味でパレスチナを持ってくれる人はいなかった、アラブの国として立ち上がってくる人いなかったっていうことで。 やっぱり物を配ることってその時で終わってしまうので、知識をつけてもらうことで、時間をかけて改善をしていってもら う, っうで、うん、やってなんぼとか、支援してなんぼみたいなように見られることもある、うん、一人一人の力を優しく引き出すっていうのが、JVC のやっぱり特徴なのかなと。そに対してやっぱりニュースで見て、日本は大丈夫なのか、道を歩いてるような人たちとかも聞いてきてくれる、ね、日本の中に こ, んだこれだけ現地のことを思う人ってどれぐらいいるんだろうなっていうこと。